ははいどうも皆様こんにちはニュージーですエイズ検査を受けましたはじ、い、め電話で予約しまして日程とか決めましてそこでで当日時間が来たらね保健所から1階の窓口というかね専用の電話がありますそこの電話からね 保健所の担当の人に電話しまして、今着きましたと、そしたらね、どこどこへ来てくださいと言われますので、で、保健所の指定の部屋というかね、一室に案内されまして、まずはじめにね、簡単な説明ビデオみたいなのありますんで、そのビデオもね、10分ぐらい見せられます。内容ま、ね、その エイズの検査の手順とかね、流れとかね、一通りそういう説明内容のビデオがありまして、そこで10分ぐらいビデオを見たら、今度は採血ね、血を取ります。血もね、たいうん、少なめというかね、まあ、少しの血液を採取して、 でその保健師さんがねうーん、一応ね、私、採血感染とかね、他で耳にしたんで、怖いんで、その採血する前にね、すいません、この注射器は新しいんですかと、使い回しじゃありませんよねという確認はしましたね。で、保健所の方がね、大丈夫ですよと、これは新品ですと。 その場でね、私の目の届くところでね、封を切ってくれまして、注射器の。で、新しい注射器で採血してもらいましたね。採血して、しばらくチェックするんで、お待ちくださいと。何分かな、30分後くらいにね、また検査が分かりますって、あの結果がね。ということでね、一旦私、屋外に出まして、30分待機して、そして、また、 入っていきましたねその30分後にね保健所にそしたらね結果ですね結果緊張しましたけどね不安でしたけどもじゃじゃーんここに陰性と書いてありますね陰性でしたということで安心しましたはいあとね梅毒の検査も同時進行でやっていただいておりまして梅毒の検査がね その日は出ないんで、また3日後かな、連絡くださいということで、またこの前ね、3日経った後、電話しまして、保健所に。そしたらね、梅毒の方もね、陰性で異常ございませんということで、結果いただきましたんで、とりあえず安心しました。はい。うん、まあ、パートナーがね、いる方とかもね、 彼氏彼女とかねうんやっぱり、うん、パートナーのためにもねそういうエイズの検査を受けるのもいいかなとも思いましたねはいっていうのがね一通りの今回の流れというかねエイズ検査電話予約して実際当日どういう手順でとかねそういう詳しい手順をお話ししました 以上です。皆様もね、エイズの検査、気になった方はね、行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、ありがとうございました。はい